俺、このゲーム強いからさ、勝ったら一緒に、このゲーム、毎日しないやだ。なんかさ、すごいまさ、まぶたが重いんだ。ま、整形したらああ。整形しようかな。うん、整形したら俺のこと好きになる。ああ、かっこよくなったらね。ああ、そよね。うん。整形しなかったら。かっこよくなかったら。うん、整形しなかったら、うん、整形しなくてさ、 かっこよくないとかのうとどこ見ちゃうかっこよくないならかっこよくなる努力くらいしないあそれは整形ってなんですかね平成に整形以外にはあるけど痩せるとか日焼け止めるとか筋トレするとかあるえー、じゃあんみんな痩せたらみんなかっこよくなるえでもさデブよりはそれはかっこいいじゃんでもデブの方がモテたりとかするじゃないですかえそれはない びっくりびっくりびっ前それカラオケで歌ったえー苦手なのもカラオケで人は苦手なのはカラオケで歌うとはちょっと苦手かも思いっきり歌うと人だから多分苦手だと思うだから多分私のことは好きじゃないああ、正解。<笑>正解正解正解<笑>このすごいアイスちゃうよ 最近、ね、変な時間に寝ちゃう。それはお前がバカだから。あそうなんだ。神医の人ってちなみに、バカ、好かねえ。神の人は。え、私、ぶっちゃけ過眠症しょうがないと思う。ああ、じゃあ僕は。僕も。何言ったようなはお前は許さんぞ。 さんこのオレ様だああ。ついてこい。あっちあ血に出った。血にでちに出ゃきた。ああ、ギプデジ<笑>ゲギプ出ちデ<笑><笑><笑> い, いな。え、アンプンの犬じゃん。え え、これ、午前午後っていうさ、アンプンっていう、クラン知らないアンプン、アンプン知らないのうん、ね。え、午前午後、え結構有名だよ、クラン。有名なクランのアンプン。な、なんて、なんて。写真撮っといて。写真撮っといて。誰か知らんけどこれは、ちなみにアンプンって何か知らんなに、はい、午前午後って。え